私はルクチョコリン私は池の白犬よこの動画を見てくれてありがとうこの動画が面白いと思った君ルクチョコリンのチャンネル登録高評価もよろしくねバイバイ